前回あのやった木なんですけど、はい、今回は、ね、あのこれに針金かけてちょっと模様をつけていこうかなっていう、うん、あのそう考えてます。で前回言いました水水とそれからシャリの間ははっきり線をつけておいて1年ぐらい置くっていう話したんですけど、はい、置かないでねそのままシャリつけちゃった方が やりやすいと思います。ああうです、ね。それで前回言ったことをちょっと訂正しますんで、うん、皮を剥いてそれでシャリを出してそれから彫刻をしていくっていう形。で今回ねその彫刻までやっちゃいました。うん、やたうん。こう見てください。これ板状になってると思いますこれ。ずっと板状にこうやって切れてきてると思います。 立体的になるね、ずっといいいただいてこうやってあの紙テープがこうやってあっち行ったりこっち行ったりそういう感じになってと思います。ら削ってですか ら, す ら,、ね、すすから最初にやったと同じように皮むいた時と同じようにちょっとどうしようもないところは彫刻刀で削ってますけど一個ずつこう髪の毛の一本ずつむいていくような形でこう取ってます。 ですから一日十センチって言いましたけど、そのぐらいのスピードでやっていかないと綺麗、うんうん、に上がってこないかないうです。このシャリがかなり浮き出したると思いますここに。これが二本で上がってたらこう浮き出してこないですからね。これ一本で上がってるからシャリがぐわーっと浮き出してこの動きがあの出てきてると思います。木にとっては一、はい、年ぐらいやっぱ休ませた方がやっぱりダメージは少ないですかね。ダメージは少ないですけど大丈夫ですよ。これやっててね 前のこと思い出したんですけどね、ええ、1年ぐらい経つとここの木がボロボロになってくんですよ腐、はいね、ってそうするとスーって皮がむけなくなってきますから戦場にこうこ の, この時やった方のがこシャリはつけやすいです。いでただしあのこういうささくれがいっぱい出ますこれ木は真ん中に芯があって、はい、その周りにこう白田っていうのがあるんですよねこう白い部分や、はいはい、柔らかい部分です、はい これの繊維に沿ってずっと取ってますから、うん、でもっと太い木だとねこの白たっては全部取っちゃって中の芯だけ赤い部分だけ使うようにしています、うん、ここまでねあのやってもいいと思います、うん、分かりました、うん。一気にここまでや っ, ちゃっても大丈夫、うんうん、でもう一つねちょっとサンプル持ってきたんですけど、はい、これつのいい糸状にできてきてると思います、ね、こう 立ち上がって、で、こう、水水が燃点して、上上がってきてるて、うん。で、これが大体一年ぐらい経ちます。そうすると、こういうのまだ残ってますけどね。これがもっと年数経つと腐ってきて、うん取、取れちゃいます。ささくれみたいな。えささくれです。ワイヤーブラシで、取れますか。うん、これささくれが取れると同時に、うん、木目が出てきます。これ <笑>うん、これはねここの部分はちょっと古いですもっと前にやったのちょっと1年ぐらい置いてから取っていくとこのささくれも取れてこの木の木目これが出てきます、うん、これはちょっと太いんで赤い部分まで出してますけどね、うん、ここが芯になってこっちがの白田っていうあの木が太ってくる部分ですねここは柔らかいんですよって、うん、でこれからお化粧が入りますねきれいに一回掃除して。 お化粧っていうのは白く、はいうん、剤剤っ剤塗る人いるんですけど私あの上駐車場の上なんでね溶合剤塗っちゃうとその雫が車の中にこってきて嫌、ね、<笑>だ泣いちゃったんですかそうです、ね、<笑>だからねこれそれは塗んないでこういうね<笑>この塊これもっと大きいんですよ。 この松をこれ細かく砕いたんですよ こ, ってこのぐらいの塊になってますからねそれを細かく砕いてアルコール燃料でも消毒油でもいいですよ、はい、アルコールで溶かすんですよ こ, こ,、うんうん、こうやって振っとくと振るとこういう形になりますねこれは ね,、えっと、ね通販とかあんな早いかも分かんないですよ体、ねえー、この辺では売ってないですよあの野球のなんかピッチャーがこう 滑り止めですから、はいはいはい。あれ松屋でしょう、はいはい。あいのこう固まってるのがあるかどうかちょっとわかんないですけどね、はいはい。両方で買えないですからね。通販だと乗ってるんでね。うん、でこれを 塗, 塗って1回。一回二回ぐらいなんですよ。これに。これはもう塗ってあるんですか。かこれ塗ってないのまだ。まだ塗ってない。一、うん、年ぐらい置いとかないと。あのこう少しささくれとか取れないんで。うん、置いといてそれから全部一回掃除して。でこの松屋にを塗る。塗る 最初塗った時は光、ね、光っててしままいすか、ねうん、ああの3ヶ月も経てば、ねうん、その光が取れてだ溶合剤のあの白いの好きじゃないって人は、はい、この松ヤニがいいと思いますよ。じゃ あ, なるほどじゃあ、ね、ちょっと本題の方に入ってきますね。はい まず正面仮の正面つ決めます。こっちから見るとこの水あのシャリの動きっちゅのがこう大きく見えるような感じですんです。でこっちから見るとこのシャリが繊細な動きっちゅのがあるかなどっちか正面決めないでこのまま針金かけていく。で, でこのままだと。 厳しさがないんですよ。はいはい、この辺でちょっと。うん、下げるか。うん、もしかしたら、こう洗がダメになるかもわかんないけど。ダメになったら、この辺だ。この辺で作ってみような。そういう針金か、ね、けようかなと思ってます。細い毛は、ね、芯まで出せないんでね。はい。太い毛だったら、赤いところまで削っちゃいますけど。そこから。 ハリガンですか。うん鉢巻きがけってっ。鉢巻きがけ、うん。ここで輪っか作って、ここで固定さすんか、はいはいで。絶対ここが開かないしないとね。ぐらぐらして、絶対針金効きませんから。一本を。一本で、一本の針金では同じ枝で。へ二つで入れてか。こういう掛け方。そうすると、針金だらけになったで済みますからね。<笑>こういう掛け方もあるいう。で、これも。同じ方向に持ってくるんです。 同じ方ちょっと普通のかけ方とはちょっと違うかもわかんないですけど、はいはい、これ慣れればすぐできますこれはけ根がちょっと弱いのかなと思っちゃうんですけど大丈夫なんですかこれ大丈夫です、えー、こうギュッと隙間を作らずに、ね、こうでしょうこれで一本で両方入っちゃったですえー あ, あまり張りのたらくになっちゃうとか、それから太さの違う場合はこういうかけ方でもいいと思いますよ。効きますからね。もう日本入ってない。はい、ただし、こ, この視点だけはきちっと隙間開かないようにしないと、ね、グラグして効かないですよ。これが視点になりますからね。はいはいはい 作ってたけどあまり戻ってないな。だいたいねこの辺から曲げようかなと思ってます。うすね、こっちょっとひねりながらこう来たらいいかなと思ってます。少、う、し、んうんね、<笑>かなり細いんですよこれ。細い。うまくいくかどうか。もしくはダムだったらもう上なしです。下だけです、ね。<笑>なるほど。<笑>そういう形で作っていく、ね。わかりました。ちょっとラファイを巻きます。いま巻き方はちょっとしますか。この枝はもう完全に。 あの水栓切れてる。もう完全にシャリんとこ行きちゃってますからね。これも駄目だから取っちゃいます。両方シャリの間が入っちゃってますからね、はい。この枝は犠牲になります。ここからいきます。でねよくねこう最初の分かんない人はね縄状にしてねこうやって巻いちゃう人がいるんですよここに、はいはいはい。でも木が太っちゃって、ね、みっともないんで、はい、必ずこう。 包帯状に広げながら巻いていってください。うんうん、一応、人に見せるものを作ってるんで、綺麗に巻いて、やっていった方がいいかなと思います、ね。スタートのところを右手で押さえてる感じ、ね、そ, うそうそう、これ緩んできますからね。うんうん、そしたら、これをこう上に上げるんですよ。これもう一回いきますね、はい。これ下向いてるんですよ。それで、ここで、もう一回巻いていく。ここまだ下に置いてないて。これを、ここ上に上に置てください。上上 えー、でこれで巻いてくるん、ね、で, ですよ。へ ど う, う, うまく戻ってないなこれ。けど来たら、うん、これだぐッと下げるんですよ。これ 下, 下げる。下げるときには こ, うこのまま下げちゃう。下げちゃう。下げるのを抑えるためにここは8の字に巻きます。うん、枝のとこ来たらの部分8、うん、こう来たらこう。8の字。 あ上をそのために保護ここするためにラファイを巻いてるんでこう枝もグッと下げればこんだけ上がってたらこう下げるのは 見えてますからね、あのこういういうににの字にかけくれでも夏場やったらダメですからねこれね剥、えー、がれちゃう でね、うもうちょっと保護しますんで、はい、自転車のチューブこれをもう一回巻きますわここまではなくてもいいかなと思うんですけどね、うん、か, かなり水水細かったし、はい、こう巻けたら切れちゃうかも分かんないで一応もう一回保護します、うん、順番はラファイアの後にそうあのこれねチューブってのはかなり締まりますからね、はい、これ目いっぱい引っ張って、うん、こう巻いていくとねこう引っ張らないとダメですよ だから、まあ、気を保護する上でもラファイアが腐ってきたらもう外してもいいかなっていうことです、うん、感じです。 枝も同じようにこうちょっとやっといた方のがこれ余ってるんで、ね、枝もやっちゃいますからね、はい、もうこれだけ保護して枯れたらもう次の段階考えるしかないで す, そうです、ね、<笑>正しい夏場はダメです、うん、最後は針金で止めます 近かったから。<笑><笑>いやちっとこれ<笑>枝のじさと同<笑><笑>じ太さがありすね<笑> 曲てきまだ音してないんで。 私ちょっと閉めますからちょうどこう。 ここまで、ね、九十度以上曲がってたんですけど、はい、まだ、こう曲げは甘いですよね、これね、うんうん。次の段階で、もうちょっと、こう、こういう形になったでしょ、はいはい、これ、はくってこう曲がる。なるほどあ、くるな、うん。こっちから見たら、いいですけどね。はいはい、これ、反対側、ちょっと、ほら、緩やかな顔になって。 これがなくなれば、角度出るかなって感じです、うん。これで行きましょう。これ後全体に針金かけていきます、はい。枝を抜かないで、そのまま行きますからね。うん、どこからくかもわかんないけどね。ちなみに、こういうところって曲げられるんですか。曲がるよ。あ、かられる。 こ, れこうあれもね熱加えて曲げるああやりますね。うん 結果的に、ね、すごい曲がっった。た、うん、しなかね。正面がどっちでもいけそうな感じです、ねね、正面をあんまり枝が抜けないんで<笑>、はい、ちょっと多いんですよね。ここなんかも おみき切っちゃったでしょ、うん、これここないから、これつる枠にいかないんで、ここを開けたいんですよね。おみきき切っちゃったから。うんうん こ, ね、こっちからも見れます、ね。結構ね、この毛間延びしてるわ。うん、最初の、あそこで買ったものと比べたら、だいぶ変わりましたね。変わってるね。最初どころだね。<笑> ここ結構良くなってよこれが。そうですね、うん。だいぶここ曲がって。下そっちだったらもうここ見せるようにしてもいいかなって。うん、裏からも見れる。で、うん、正面はここ。とりあえずの正面ね。うん、そっちもいいですよね。うん、こっち例えばここ正面にしたら。らはいはいはい。そうここが ね, いいね。ここが見えてこれが見えて。そうそうそうそ う, そう、うん。これもいいかなここ。これもいいですよね。まあこれからだね。どこは。 枯れず枯葉は、ねうん、ここはかなり厳しくやってるからね。そうですね。三千 弱,、うん、弱で買って、うん、こうなるから、うん、面白いですね盆栽って。うん、<笑>ここから何十年って で, で、うん、遊べるから。こういう風うな形、雑草に浸かっただけ な, なんだけど、そうですね。うん、こういう風うになってくればね、また値段的にはでちょっとこうま伸びしてるんでこういうところに芽が吹いてくればね、うん、もっと詰まった気になるけど。先生は心拍を 細く、うん、古くさ作るじゃないですか、うんうんうんうん、それはやっぱこういうのをやっとくと太くなりにくいってことなんですねそうそうそうそう、うん、あのやっぱりねう筋で見せるか、うん、それとこう傘で見せるかっつったらね、うん、私どっちかっつったらこう線でこう見せ る, で見せる、うん、だ心拍ですからねこう肩がきちっきちっとこう見えていかないとなるほどまだね長いかなっていう感じがするからね、うん サイズもこのぐらいが好きですよねっていろんな作業ができるからまた改作もできそうでしね。うん で、皆さんね、こう焦ってね、うん、その日のうちに仕上げたいって人が結構多いんですよ。はいはいはい、最後の姿みたい、うん、それはわかるけどね、植物って一年間のサイクルで動いてるからね。はいはい、それに合わせた形で、こう作っていったらいいんじゃないかなと思いま す, そうです、ね。長く楽しんで。育てていくっていうのが面白いところですね、盆、う、栽、ん、の。もしこの木があの下の方が、上の方が枯れたら、どうするかっつったら。 もうここから人でもいいですよはいありがとうございます。はいどう